はは。い、こんにちはエキシエルの阿部です。今回は股関節のストレッチ開脚をする上でももの内側だけじゃなくてお尻周りを柔らかくするとより伸びやすいんですでは参りましょう股関節広げるとか曲げるだけじゃなくて今回はねじる動きですよくサッカーとかで見られるんだけども膝を内にこうねじるような動きありますよねこれお尻が浮いちゃったりするとうまくいかないんです そのポイント2つ教えます。まずは正面からこの状態から骨盤上前腸骨骨っていうこのゴリゴリしたところと膝が一直線になるように肩上前腸骨骨膝膝その上に反対の足を乗せますこんな感じこの時ポイント1骨盤が浮かないようにお尻がついてもやります そうすると内ももとか股関節の筋肉が伸びますポイント2今度はあえてお尻を浮かして膝がつく状態にそこからこっちの肘曲げて体重をかけますそうするとさっきと伸びる場所が変わるんですね骨盤を浮かせないで閉じる浮かせてから今度は骨盤を押し下げる 似てるよううでで伸び方が全然違うんですね横から見せます横の場合この状態にして上から押す骨盤が浮かないようにで次は浮いてもいいんでそこから下げるようにぐーっとこうすることによってねじる動きが楽になるのでより開きやすくなるんですねぜひやってみてください